こんにちは、G、です今回はラズパイにかかわらず PC に必須のマウスキーボードのお話といってもデバイスのスペックの話題ではありませんマウスキーボードの共有についてです20年前にシナジーというマウスキーボード共有ソフトが Linux 用に作られました GNU ライセンスで 無料だったんですが、その後、有料化されました。しかし、シナジーのソースを元にオープンソース化したバリアというプログラムがあります。バリアはほとんどの Linux ディストロ、Windows、Mac で動作します。もちろん、ラズパイでも大丈夫。バリアを使うと、一つのマウスキーボードを 複数の PC で共有できます。例えば同じマウスキーボードで Mac と r a s p 両方を使えるわけです。実際にマウスキーボードの共有を試してみましょう。画面はオリジナル版であるシナジーのサイトです。有料なのでここはパス。バリアのサイトはこちら。 ここでは Mac 版を試しますが、最新版ではなく、一つ前のバージョン 2.3.4 をダウンロードします。最新版 2.4.0 は Mac ではちょっとトラブルがあります。解凍して、アプリケーションフォルダーに入れます。起動すると、開発元不明で開けないとエラーになります。 App Store 以外からインストールされるアプリではアプリ内にデベロッパー ID のサインがないと開発者不明となるエラーです。キャンセルしてシステム環境設定のセキュリティとプライバシーの一般タブ下端のこのまま開くをクリック。これでバリアが開きます。 言語は日本語を選択して continue。はじめは Mac 側をサーバーにして Raspi をクライアントに設定してみます。サーバーをクリックしてください。サーバーの IP アドレスというのが重要です。画面の場合、19216815というのが IP で、 後から必要なことがあります。サーバーを設定のボタンをクリック。中央に自分自身のモニターが表示されています。ここにクライアントの位置関係と名前を追加します。右上のモニターアイコンをドラッグします。私の場合は左側にラズパイモニターがあるので、 左側にアイコンを配置します。アイコンをダブルクリックして名前を付けます。この名前が重要で必ずクライアント側のバリアで表示される名前と一致させてください。Mac はそのままにしてラズパイ側でもバリアをインストールします。ターミナルを立ち上げて sudo apt インストールバリアーでインストールできますアクセサリーからバリアを起動します日本語を選んで NEXT クライアントを選んで Finish ボタンをクリックしますフィンガープリントを信頼するかとウィンドウが表示されますので Yes をクリック Mac 側でサーバーが起動しているので、クライアントが起動した時点で問い合わせがあったわけです。以降、サーバークライアントが接続され、サービスが開始されます。実際にどのように動くのか見てみましょう。左柄スパイ。 右が Mac のモニターです。Mac 側のマウスキーボードを使用しています。マウスカーソルの動きでご理解いただけると思います。マウスはモニター間を移動して、 それぞれのモニターで正常に機能します今度はラズパイ側をサーバー Mac 側をクライアントに設定してみますラズパイ側でサーバーをクリックしてサーバーを設定ボタンで Mac 側のモニターを配置します しつこいですが、Mac 側のバリアーで表示される名前と一致させるのを忘れないように。これで設定は終わり。今度は Mac 側を設定します。Mac 側では、クライアントを選択。これだけでいいんですが、反応が遅いので、オートコンフィグを切って、 ラズパイの IP アドレスをタイプします。おお、フィンガープリントのウィンドウ出ましたね。これでイエスクリックで完了です。まとめです。バリアは簡単操作で複数の PC 環境でマウスキーボード共有が可能です。ただキーボード共有は マックでは問題があります。この後動画解説しますがちょっと仕掛けが必要。それからテキストやイメージの相互コピーができるクリップボード共有機能は問題あり。ラズパイから Mac へはテキストコピーできるが逆はできない。文字化けするんでエンコーディングの問題なのか バリアの問題なのかは不明。イメージは全くコピーできない。まあ、マウスとキーボード共有できればそれだけでも楽しいですけど。それから注意しないといけないのは日本語 IM の切り替えはクライアント側ではキーボードではなく手動でないと切り替わりません。Mac ではキーボード共有が そのままだと動作しません。システム環境設定を開いてキーボードを選びます。入力ソースタブをクリックして左下のプラスアイコンをクリック。言語リスト、下端のその他を選びます。ユニコード16進数入力を選んで 追加ボタンをクリック。以上でキーボード入力が使えるようになります。英語圏の人は関係ないんでしょうね。ラズベリーパイ OS を使ってバリアをご紹介したんですが、他の OS でも同様に利用できます。u u b Ubuntu までと n ンジャ o でのインストール方法をご紹介します。u u b Ubuntu まででは、 ソフトウェアブティックを起動します。ソフトウェアを起動してバリアで検索してインストールできますマンジャロの場合はソフトウェアの追加と削除を使いますバリアで検索して 画面の2つのソフトをインストールします。話は変わりますが、今回マウスキーボード共有を試して気がついたことがあります。Bluetooth マウスの接続って別にマウスキーボードがないとできないですよね。それってなんかモヤモヤしません ということで、p イ4 0 0のようにキーボードがあるならマウスなしで Bluetooth 接続できるか試してみました。まずはデスクトップ画面で Alt キーと F2 キー同時押しで実行ウィンドウを表示させます。ターミナルを立ち上げたいので LX ターミナルとタイプ。ターミナルで Bluetooth コントロールとタイプして Bluetooth の操作をします。スキャンオンとタイプするとデバイススキャンが始まります。この時、マウス側では必要ならペアリング操作します。ここで使ったマイクロソフトの Bluetooth マウスの場合は裏面のペアリングボタンを長押し。おお、デバイスが認識されましたね。 デバイス ID のタイプが必要なんですが、コピペできないので手入力します。最初はペアリング。ペアの後ろにデバイス ID をタイプ。続いて、接続コマンドで、コネクトデバイス ID とタイプ。 この時点で Bluetooth マウスは接続されているのでここからはコピペできます。最後に Trust コマンドをタイプして将来簡単に接続できるようにしておきます。以上で Bluetooth マウスが利用できます。ご覧いただきありがとうございました。 三人目の孫ももう五ヶ月。先月の七五三にスタジオで撮った写真を娘が届けてくれました。窓際に三人分並べています。一人目の写真はすごく立派な額縁。二人目のは写真のレイアウトが可愛い。でも三人目のは 画質が悪い。それと、どう見ても安物の額縁。うーん、文句言いたいけど、自分の子育てでも身に覚えあるな。ではまた次回。